今日はマッサージボール、テニスボール、野球のボールでもいいしゴルフボールでもいいです何でもいいのでもしお家にねボールがあったらそれを使って股関節が一瞬で柔らかくなるマッサージやっていきましょうはいそれじゃあ寝っ転がっていきますねボールもしくはテニスボールでも野球のボールでも何でもいいですボールをお尻のね下に入れて一番お肉がいっぱいあるところで入れてる方の足伸ばして力抜いていきましょう お尻の力全部抜いてでめちゃくちゃ痛い人もいるかもしれないですね。その方はぜひこのね。お尻ほぐしやっていきましょうで、ちょっとね。この膝ね曲げてもいいですね。そうするとさらにね。お尻の中にボールがぐーっと入っていくんじゃないでしょうか？はい、そしたらこのお尻の下のボール、もうちょっと横に動かしていただいて、このね。大天使ってこの腿ももの付け根のすぐ後ろこの辺。 ここに置いて横向きます。で膝ぐーっと曲げちゃいましょう。めちゃくちゃ痛い。ふうふうで息吐いてお尻の力どんどん抜いていきます。長く吐いていきましょう。ちょっとね自分で。 動かしてみて一番ねぐーっとくるところ探していきますねはいそしたら起き上がってこのボールをちょうどもものね真ん中辺の横に置きますでこうやってぐーっと自分のももでこのボールを押していきましょう。 足の力抜いていきますよこれもねめちゃくちゃ痛いのではないかと思いますでもし痛い方は普段外体重足の外側にね小指側に体重をかけて立ってらっしゃる癖があると思うのでちょっと自分のね立ち姿勢も振り返ってみてくださいやっぱりね足の内側内くるぶしの下でね体重をかけて立つようにしてみましょうはいそしたら今度は ふくらはぎの、ね、外側ですねちょうどやっぱりここも真ん中へそこに置いていただいてボールで前にぐーっと体重かけて自分のふくらはぎで自分のこのボールをね押していきます足はねもうこういう感じでもいいし自分の一番楽な姿勢でいいですよ力抜きますね息ふーって吐いて足の力も抜いちゃいますでちょっとね余裕があればこうやって動かしてもいいですね こうやって緊張してる足の外側のね筋肉をほぐしていきますよはいそしたら反対行きましょう反対のお尻の下に置いて一番お肉がいっぱいあるところですねその入れてる方の足伸ばして反対側の足は曲げていきますお尻の力抜いてお尻の力抜きましょうで膝ねちょっと曲げてもいいですね 曲げるとさらにね、ボールがぐーっとお尻に入っていきます。でもしこれで、お尻のね、硬さが、痛さが違う方は。多分、足を組む癖があると思うので、足組むのね、なるべくやめたいですね。はい、そうしたら起き上がって、このボールを。この、ももの付け根のすぐ下、この辺、この辺に置いて。 膝は曲げましょう。で、力を抜いていきます。痛。めちゃくちゃ痛い。ふうめちゃくちゃ痛いですよね。でもね。お尻がほぐれると股関節本当に柔らかくなるので。 はいそうしたらもものちょうど真ん中辺外側に置いてでぐーっと上の足でボールをしていきますここのねももの外側の筋肉が硬いと股関節がね中に入っていって硬くなっていくので。 こうほぐしますだから、ね、膝が痛い時とかもここがね筋肉硬いことが多いので膝が痛い時とかもこのねももの外側ほぐすといいですね長く吐いていきますはいそうしたらふくらはぎの外側ちょうど真ん中辺まあ一番ね気持ちいいとこですよねそこに置いてもらってで両手前でふーっと上の足でねこのボールをぐーっとしていきましょう。 ボールが、ね、ない方とかはこういうねタオルをでこの肩結びしてでボールの代わりに置いていただいても全然いいんですよ。でもねやっぱりねボールがね一番効きますね。 左足斜めに伸ばしていただいて、両手前についてかかとしっかりと床つきますね。吐いて前に行きましょう。この時になるべくこうならないで、こう骨盤立てて前に前に前に。このね、内ももここがすごく伸びてるのを感じて、そうすればもう十分ですよ。おへそをね。前に出す感じ。 反 対, きましょう反対の足斜めに伸ばしてで骨盤立てておへそを前の 足を重ねていただいてつま先持ちますねで、吐いて膝で自分の腕ぐーっと挟みますで、力抜きますこれ10回いきますね吐いて力抜く3、吐いて力抜く。4、吐いてぐーっと膝を押します力抜く5、吐い 膝ぐーと内側に力抜く8吐いて力抜く9吐いて力抜く10吐いて力抜くはいく、そしたらラストもう一回ぐーっと膝中に入れて10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、0力を抜きます と柔らかくするには、お尻をほぐすのと足の外側をしっかりほぐすのが大事になってきます。逆に言うとそれをするだけでね。股関節って本当に柔らかくなってくるんですね。で、股関節が柔らかくなってくると膝の痛みが取れたり、股関節の痛みが取れたりしてくるんです。で、股関節の硬さをほっとくとやっぱね。年が670とかに上がってくると膝が痛くなったりとか、股関節が痛くなって、やっぱ手術っていう風なことになってくる方っすごく多いので。 もしね、今膝が痛いなとか股関節が痛いなという方は、ぜひほっとかないで、今からお尻をねほぐすことをやってみてください。はいはいこちらのチャンネルでは後年期前度の女性たちが抱える体のお悩みを解決する運動苦手な方でも簡単にできるストレッチマッサージエクササイズそして骨盤提筋呼吸をご紹介しています。後年期症状は小さな日々の積み重ねでゼッ。 よくなります諦めないで人生後半戦も楽しくより女性らしくしなやかに生きていきましょう。